<笑>見てわかるかな横にいる方誰だーれだお父さんでーそれは結構つまみない<笑><笑>こちらの方はお父さんじゃなく私のお姉ちゃんでーすこ<笑><笑>んに<笑><笑><笑><笑><笑> 3人でコプちゃんを食べに来ました<笑><笑><笑>ジ人ンお姉ちゃんと<笑>一緒にモスパンスタートしたいと思いますな<笑><笑>いの。<笑> ちゃん、妹が YouTube 始めましたけど、どうですか、どう思ってますか、まだ猫しか見たことありません、全部見てくれてないらしくて、レい、ね、ちゃんの、ね、横にいたら、ほら、黒い、でも顔の大きさが違うから、それはそょっと、うりんまんそうおっちゃんっていうお店です。 どうですかそそそうですか<笑>、えー、そうででですかそうですすすかかれだけ まあくくやだっピーナー入る派ですよね。それ ちてないか も, いいもうどうはれんどん元気になっていって飲みたい時に一緒にあんまり飲んでくれないところ<笑>じ<ゃ> あ, <笑>あとはじゃ最後の質問頑じゃあ お互いにというかこのお菓子と結婚してほしいですかお互いにのうんピンポンパンポンいい<笑>もう全部使えないじゃん、これは今日はここで食べました ししししししかかっったたたたた今から2軒目行ってジャンプでででさいいいままままますすうううあ、あ、あここに到着しましたー<笑>もう到着です、ね、到着り<笑>ゴーゴーりがますありがととごござざ ま, ま, <笑>また会いましょう。 あーありがとうございました。嬉嬉しししししいいいいね、嬉しいよね、のここよれが来ました美美味味 山上アイお姉ちゃんにしゃるらさお姉ちゃんの学校とか出てくるのかなみたいなお姉ちゃん全然は学校はしゃもいるのかみたいなことや お姉ちゃんとお母さんに特別支援してもらいました。どうですか？初めての ？youtube。ね、まあ、こんなもんがある。そうそすごい。すごい。すすごい。緊張して空回りしちゃう。タイプなんで<笑>。ありがとう。出てくれて。 <笑>なんだなんでで ー, ニーママありがとう<音>あえ出演しすぎですぎ<笑><笑><笑>の動画まっといんだやってみた。<笑>